私は、お姫様で、王子様が亡くなりました。私が十二歳の時。お父様が、天皇陛下だったのはあ、工藤天皇が父親だった。帝は遠征で山に登っていた雪が降ってきた時。なだれがええとそして、彼は、宇宙で最も可能性の高い皇帝だった。彼は、私たち三人だけの特別な場所を持っていました。そして、 そこに行こうとしてたのええー、と。そして、イカ様から離れるために、本当はおじさんじゃなくて、ただの忍者で、家を乗っ取られただけなんだけどね。インビジブルロボットと、彼女のちゃうちゃう犬のチェンゴン。あ、イカ様が、インビジブルロボとチェンゴンに尋ねるとにかく。イカ様には、いつも、お姫様と呼ばれていた。彼は、私のお守りまで盗んで窓から投げ捨てた。でも、 私は下に登って見つけました。そして走り続けた。できるだけ早く、もう二度と戻らない。